発送時刻は十一時二十五分です。阪神四レースのパドックをお送りします。では見ていただきましょう。一番マイネルチャンププラス四。そうですね。まあ体つきがなんかボテッとした感じでね。 うんちょっと身のこなしが重いですね2番ウンンカートゥートプラス4うん前向きでねあのしっかり歩けてますね3番エイシンピッコロプラス8そうですねまだ体力がつききってない感じでねふくらはぎのあたり身が入ってませんね4番モノトーンボーイマイナス8ちょっとこう身のこなしが硬いせいかこう踏み込みがねもう一つですね 5番ディモンド増減なし。これもまだ芯が入ってない感じでね、もう少し張りが欲しいですね。6番ハイドロフォイルマイナス2。そうですね、あのいい出来は保ってますねあの。気持ちも前向きです。7番統計イダテンマイナス4。うん、全然ね、あの気合を表面に出さないんでね、ちょっと判別しにくいんですけども、ちょっと体緩いですかね。 8番、クリノベルサイユ、マイナス2、うん、だいぶ気持ちは、ね、あの集中できるようになってきましたけども、全体的に、な感じです9番、グッドスカイ、プラス6うん、そうですね、ちょっと神経質なところがあってね、なかなかお太りきれないんですけどもね、まあ、中間、障害練習なんかしてますけども、あまり変わりませんね。10番テイエムナナヒカリプラス2 まあ、大きな身のこなしをしてますしね、うん、体も戻りましたね11番日本ピロカーンプラス2、うん、これもまとまってますしね、えー、体の張りも十分です12番エイシンシルダリアプラス2ちょっとこう馬が気負ってるかなという感じですかね13番ラプルーズプラス2 ああこれはねちょっと一息入れて立て直されてねだいぶ馬は良くなりましたねキリッとした感じです14番デッセシャテーヌプラス2とこう馬体がごつごつしてね肌つやももう一つですね少し空いて15番ゴールドラッシュプラス4ま あ, あこれはもう心身とも今日はもうやる気全開ですねはい16番 オースミフォースマイナス6、まあ、使いながらようやくこう走れる体になってきたかなと思います順番が入れ替わって先に18番成田エイトマイナス8まあ大外枠ですけどもねあの体はよくまとまってるし、うん、あの気分もいいと思いますねおしまいに17番シャウティプラス2 まあちょっと他の馬気にする関係でね、一番後ろは歩かせてますけど も, も、相変わらずですね。それでは推奨馬をお願いします。十五番ゴールドラッシュ、それから六番ハイドロフォイル、それから十三番ラプルーズ、十八番成田エイト、十一番日本ピロカーンです。 阪神4レースの推奨馬は15番、6番、13番、18番、11番、以上の後藤です阪神競馬場は4レースを迎えます。 三歳未勝利この開催初めての芝の競争です、2200m 両肌出走18頭をご紹介します1番、マイネルちゃん・チャン476キロプラス4三谷隼人騎手、53キロ2番、ウィン・カートゥーン482キロプラス4松山幸平騎手、56キロ 3番エイシン・ピッコロ4 4 6キロプラス8和田龍司騎手5 4キロ4番モノトーンボーイ4 7 2キロマイナス8鮫島勝馬騎手5 5キロ5番ディモンド4 5 0キロ増減はありません三幸英明騎手5 6キロ6番ハイドロフォイル4 8 0キロマイナス2戸崎啓太騎手5 6キロ 7番、東京伊だ店ん4 6 0キロマイナス4荻野極夢騎手5 3キロ8番、栗のベルサイユ4 2 2キロマイナス2川島真二騎手5 4キロ9番、グッドスカイ4 5 6キロプラス6森一馬騎手5 4キロ1 0番、テイエム七光4 9 8キロプラス2藤掛隆騎手5 6キロ 11番日本ピロ・カーン448キロプラスに秋山慎一郎騎手56キロ12番、エイシン・シルダリア444キロプラスに吉瑛心騎手52キロ13番、ラプルース484キロプラスに岩田康成騎手56キロ 14番デッセシャテール474キロプラスに池添健一騎手54キロ15番ゴールドラッシュ468キロプラス4ミルコ・デムー騎手56キロ16番大ミフォース476キロマイナス6坂井学騎手56キロ17番シャウティ450キロプラスに森裕太郎騎手51キロ 18番、成田エイト4 5 4キロマイナス8福永雄一騎手5 6キロ開催初日、芝は A コースの設定です移動策はありません阪神競馬4レース芝2 2 0 0ルの3歳未勝利発走までしばらくお待ちください ランナーレースの13番ラップルーズは左前足の鉄鉄が外れたため発送地点で打ち替えを行います。発送時刻が少々遅れますのでご了承願います。 予定の時刻1分20秒今経過したところですが13番のラプルーズが落鉄があったということで鉄の打ち替えが行われていますちょっとイヤイヤしてるかな13番のラプルーズ、えー、岩田騎手はまたかった状態ですそのラプルーズは今7番人気ぐらいというところですかね、えー、一旦安城が馬から降りました。 阪神4レース発走予定時刻をまもなく2分過ぎようとしていますが芝 2200m 戦ご案内の通り13番のラプルーズ発走地点で定鉄の打ち替えを行っているとまさに今、行ってますね。はいまあ、なかなかねこれ、うん、ねあの馬がちょっと興奮しちゃったりするとなかなか打てなくてそうするとこう裸足のまま走らなきゃいけないっていうねその不利があるっていうのはまさにねダービーでもそんな話がね。 レース後の後日談でありましたけれども、えー、おとなしく打たせてくれるといいんですがこの馬も小倉デビューで2月走った時は3着ただ前走同じ舞台でちょっと着差離れたあ10着と敗れてキャリア3戦目今日は岩田騎手とのコンビで出てきたラプルーズです、えー、締め切り直前のオーツもうちょっとじゃあ紹介しましょうか11時24分現在ですから本当に直前のオーツだと思いますが。 馬連は6番18番が 4.8 倍6番15番で 6.3 倍15番18番で8倍ちょうど6番11番、えー、ハイドロフォイル日本ピロカーンの組み合わせだと 9.6 倍というオッズ上位4頭の組み合わせというのが基本的に人気になっている感じですねその中でもハイドロフォイルが単勝ではあ一番人気に支持されていますそれから馬炭で女また来ましたご案内です 発送地点で左前足の蹄鉄が外れましたが打ち替えが不可能なため蹄鉄を装着せずに出走いたしますのでご了承願いますどうしても、ね、発送直前になるとお馬さんはやっぱりこうテンション上がってますんで。 いつもだったらあのおとなしく打たせてくれるところなかなか装着できなかったりするんですよね残念ながら左前足は裸足の状態で13番のラプルーズは走るということになります昔ね大賀賞でイソノルーブルっていう馬がやっぱりそ、えー、そあの想定できなくて裸足のままで走ってね一番人気で勝てなくて。 松永樹夫さんでしたけどね、はいうん、それをこうオークスで取り返したってのを思い出しましたが<笑>、はい、お待たせしました阪神4レース発送です。 競馬場第四レース三歳未使用に芝エコース一回り二千二百メートル疾走十八頭です。この競争十三番のラープルーズ。外れた停鉄の装着ができないため、停鉄を。一本外した状態でレースに出走することになりました。発走がやや遅れます。すでに帝国から八分ほど過ぎています。 外回りコースの四コーナーのところでのゲート入りが進んでいます。四番のモノトーンボーイが少しゲート入りを嫌がる仕草。複数の係の誘導。これに応えて。ゲートの中に入ったようです。六番ハイドロフォイル。二番のウィンカートゥー。 出走18と最後18番の成田エイトがこれから誘導を受けようというところですがゲートの後ろでやや後ずさりをしました係が促して18番ゲートへ収まりますお待たせいたしましたスタートしました先行争いに入りますまだ横に広がっていますが外から17番のシャウティ出てきました 内を見ながら先頭に立ちます2番のウィン・カートゥーン早め間には6番のハイドロ・フォイルこの辺り3頭広がって先行争いになってまだその決着がつきませんがウィン・カートゥーンとシャウティーいきましたハイドロ・フォイルはこの争いから下がって3番手4番、モノトーンボーイ1番、マイネル・チャンプーチその後十18番、成田エイトさがなく15番、ゴールド・ラッシュその後十14番のデッセ・シャテーヌさらに9番のグッド・スカイ12番、エイシン・シルダリアと続いて1コーナーをカーブして二コーナー。 縦長に変わりました17番のシャウティ外から先頭に立ってリードは2バシン2番ウィンカートー2番手に控えました2コーナーカーブ2バシン差の3番手6番のハイドロフォイルが続いていますその後1番シン差の4番手4番のモノトーンボーイそのすぐ外に18番の成田エイと、その後1番のマイネルチャンプ先頭は最初の1 0 0 0メートルを59秒から60秒ぐらいのペースで通過しています マイネルチャンプとなりエイトの間に15番のゴールドラッシュ先頭までは4馬身、5馬身の位置あとは14番のデッセシャテールがいて内から上がる8番のクリノベルサイユこの辺り固まってきましたあとは12番のエイシン・シルダリア外から9番のグッドスカイ後方にいた13番ラップルーズ一気に上がっていきます。3コーナーーナをカーブ中段のの後ろに5番のディモンドがいまして その外から11番、日本ピロカーも進出開始あとは後方10番のテイ・エム・ナナヒカリ差がなく10番の大ミフォース2馬身、3馬身後方7番の東計伊賀天1頭、離れた最後方3番のエイシン・ピッコロ4コーナーにかかります、前は広がっていますが内ずかに2番のウィン・カートゥーンが先頭でしょうか外からは6番のハイドロフォイル並んでいます。 上がっっていった13番、ラップルーズ3番手のストまで上がって4コーナーをカーブ内には18番、成田エイトで直線前は6番のハイドロフォイル先頭に変わりました進路をストに切り替えて18番の成田エイトを差を詰めていきますあとは13番、ラップルーズそして11番、日本ピロカーン内をついているのが2番のウィンカーという15番のゴールドラッシュ前は6番のハイドロフォイルリードを魂取っているややストで18番の成田エイト15番のゴールドラッシュ内から接近あとは日本ピロカーン6番のハイドロフォイルゴリ。 2着は18番成田いといト優勢あとは15番のゴールドラッシュ11番、日本ピロカーンなどが差を詰めていました今日は控える形6番のハイドロフォイル4コーナーを出て先頭に立って最後は後続の追撃を抑えています今日はここ阪神で騎乗しています戸崎啓太騎手 18番枠でありながら道中は内に進路を取った18番の成田エイト外に持ち出して前を追いましたが2番手までその後15番のゴールドラッシュ11番日本ピロカーンさがなく13番のラプルーズと続いていますタイム2分12秒3ゴールまでの 800m は46秒 9600m は34秒9でしたハイドロフォイル成田エイトゴールドラッシュが3着か がなく日本ピロカーラプルーズと続いています父・黒船母・レースウィングハイドロフォイル母の父は バ, ルバブルガムフェローという決闘おっさんさい崎啓太騎手の騎乗今日は後位からの競馬抜けましたともみ地厩舎の管理馬ですデビューから6戦目の8勝利 阪神四レースは一着六番ハイドロフォイル、二着十八番成田エイト、三着十五番ゴールドラッシュ。ね、この開催最初の芝のレースでしたが、二分十二秒三ですからね。オッケー、時計立派で、ね、した。はいえー、馬券買った皆さん、お見事という非常に硬い決着最小図です。六、はいえー、番、十八番、十五番で一番人気、二番人気、三番人気、人気順でした。 単勝番 2.4 倍枠三 384.8 倍馬連6番18番 4.9 倍馬単6番18番 9.2 倍三連服6番15番18番 6.1 倍三連単6番18番15番 25.8 倍ですはい友道9社ハイドロフォイルが勝ちました確定までお待ちいただきましょう J1 着は6番ハイドロフォイル2着18番成田エイト、 三着15番ゴールドラッシュ勝ちタイム2分12秒3です払い戻し単勝6番240円枠三38480円馬連6番18番490円馬単6番18番920円三連複6番15番18番610円三連単6番18番15番2580円 クショートワイドはご覧の通りです。勝ちましたハイドロフォイル父黒舟母レースウイング3歳墓場ですアビラノーザンファームの生産馬主はサンデーレーシング戸崎啓太騎手七十七勝目ダービートレーナー立藤友道康雄厩舎今年十五勝目です